皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月22日、いよいよ、ドラゴンクエスト10バージョン 5.4 がやってきますね。楽しみすぎて、夜しか眠れませんね。手が震えてきた。 とはいうものの、バージョンアップ前日っていうのは意外にやることが少なくてまったりした時間が流れますねこういう時だからこそ七不思議の調査隊活動が活発になっていたりするのでやはりみんなも同じなんだと思いますというわけでバージョンアップ前のこの時間を利用してドラゴンクエスト 11S をやっていましたストーリー的には今ここまできましたというかこんなストーリー知らないです 3DS 版では見たことないストーリーです ドラゴンクエスト 11S で追加されたストーリーが多くて大満足ですさてこの追加ストーリーについて確かにいいストーリーなんですがここまでハッピーエンドっぽくする必要あったのかなと個人的に思ったりもしますあいつの最後をここまで美しく盛り付ける必要はあるのかなってでもこの追加ストーリーがあってよかった救われたという意見もよくわかるのでこの話はここまでにします なんて言っている間に画面の中の家事作業がクライマックスですこれはもう大成功をいただいたようなものですむしろここまで来て大成功を取れない人なんて存在しないでしょ勝ったなガハハうわーやらかしたやらかしたやらかしたやらかしたやらかしたやらかしたやらかし た, やらかしたうーん今何か見えたような